ここではチェーちゃんから練習ラウンドにどんなこと考えればいいかをお伝えします。はい、お願いします。最初はパー三からです、で、はい、次のホールパー四も一緒にやっていきます、はい。お願いします。お願いします。ここは一、い、人。あ、チーズ三ヤードです。チーズ三ヤード。で練習ラウンド結構この T グラウンドって毎日変わるんですよ T、うん、の一。 だから今日例えばピッチングで打ってから次もピッチングにしようと思ったらティーグラウンドが実はこっちだったりするので、うん、ちょっと遠くなってたり10ヤードぐらい違近ったりするから、うん、練習ラウンドの時はこうやって一番後ろが通ったら、うん、ピッ3、4、5、6、7、50歩だからそ、うん、こ, こから10歩のところから打って、うん、ナンバーアイアンで打ったっていうのを結構メモしてます。うん 大きめか小さめかとりあえずねいつも練習ランドの時はピン見ないでグリーンのセンターに打つようにしてセンターに打つようにしてる今ピン切ってマイナス7のだからプラス7ぐらいでかいセンターだからちょうど100でグリーンのセンターなんで大い100打つようにしてます、うん。 ナイス。ちょうど グ, グリーンのセンターぐらいじゃない。ちょっと奥ぐらい。そういうことね。そう、だからもし同じの位置からピンが手前になったら、バンバンって落としてもいいかなとか。で、このティーグランドが後ろだった ら, こ ら, ら、それで、ちょうど手前ぐらいかな、まあ、みたいな。なるほどね。すごいね。わかりやすい。ね、すごいわかりやすいす。かっこいい。 <笑>やっぱチェーちゃん何者っていう。うん、確かにそれにつだか、ね、<笑>ります。もう試合の時とかも三打間ゃ合でも毎日ちょっとずつボヤードぐらいティークランドが違うんですよ。うん。すごい大事<笑>いい。絶対このコースを攻略してやろうと思ったら大切なことだよね。めちゃくちゃ大切です。ね。 なるほどねそういうことしたことなかったグリーンだと指定練習日とかだと何球も出てるからいろんなとこから打つんだけどこういう普通の練習ラのンきの時はあんまり白もいるので打てないので、はい、だいたいここ自分のやつやったらあとは一番高いとこと一番低いとことかだけ確認してます。はい、それで寄寄せるとりあえず寄せるる あれ、ここね。ナイス、オッケー。オッケー。ナレッパ。なんと、今、垂直立ってたから、ここが一番低いところで。あっちの左奥と、この。水横ぐらいが深い、高いから。なるほどね。 そ こ, こだけなんかメモしておくと、はい、あの T シャツを着ておくとかピンチとかさ、ピンここだったら、あ確かにめっちゃ高いから下につけたいからちょっとたまのマンテもトもとみたいなのができる。から、うんうんうん、高さだけ覚えてます。なるほどね。なるほど。めちゃめちゃ全然ないわ。パー三はこんな感じです。だってパー三ってさ絶対パート、ね、リタインもね。距離感が本当に大事だから。うん そんな感じはい2ホール目パー4です、はいはい、でここは結構登りきついけど、うん、特にセカンド地点にバンカーとかもないので、うん、あんまりドライバーの距離とかは気にしなくてさっきみたいに、はい、細かい距離は気にしなくて大丈夫な、はい、で、はい、あの気になるとかあるどこか行きたくないなみたいな。うん こう広いから、そね、えっとこ う, う, ういう時って目線、うん、目線をなんか上に上げたらダメ。うん、そ, うそうかピアサ。上げようとすると逆に上がんなくてみたいなのがあるから。そうそうそう。ナシマブちゃん結構球上がるから、なんか上げようとしなると全然、うんうん。上げないかなと思います。も目線は上げずに。 うん、特に気に気するもものなくくし、はい、してください、はい、はわかりましたあもう違えちゃった全然大丈夫か行ってみようはいセカンド地点に来ました。はい で今回まおちゃんはちょっと右目のラフに入ったんですけど、はい、まあ全然どこでも大丈夫なんですけどセカンド来た時に私が気にするのは、まあ、左もまあ大体この辺から歩いてみてあこの辺からなら打ちやすそうだなっていうのを見るようにしてますね<笑>、えー。結構広くて、はい、何も障害物ないから打ちやすそうだからちょっと本番は左目狙おうかなとかなるんだろうな、はい 全ピンが左サイドだったらどこでもいいけどピンが右サイドだったらちょっと左目かにドライバー狙おうみたいな。 軽い気持ちで見てます。はい。伝わった？伝わった。<笑>めっちゃ考えてるんだな。<笑>他にしてる？違う違う。何言ってる？<笑> いろいろ見るとかあるんですね。うん。<笑>ただ回るだけじゃなくて。はい。全然タクロウズは普通に大蛇です。はい。大き あ, あ大きかった。えチェ ち, ちゃんさ、バンカーってさ、コースによってちょっとなんか砂質みたいな違うじゃないですか。 これは ど, どうなんです か, なんかあるんですかあんまり打てない時とかは、セカンド点でグリーンじゃなくて、バンカーを持つに打って、とバンカーに入れて、バンカーからアプローチで寄せる練習をしたりもします。じゃあち、ちょっとここのゴルフ場のバンカー、こんな感じねっていうのを。1回はワンラウンドで打っときたいから、まだとバンカー狙って打ったりします。うんうん、<笑>なるほど、はい ナイスパー4だと結構グリーン周りも見ることが多くて、うん、でもま下からだと分かんなかったけど奥も結構平らで広くて打ちやすそうだなってうのも見ときます。であとあっち側よりこっち側左側からの方がアプローチしやすそうだなってい う, で う, いうのもって外れる場合はこっち側みたいなのを決めてます。うん ナイス。どんなパターンいい？います。ね。お疲れ様でした。あ結構見るとこあります、ね。練習ランゴでなんか試合と同じくらい？見るところ多くて疲れるイメ<笑> ー, カーとかすかかったまあそうそうです。でもすることも多いし、うんうん、考えることもたくさんあるなるほど。はい。すごい勉強になりました。あったです。先生先生ありがとうございました。どういたしまして。 皆さんもぜひててよかったら普通のラウンドでも使えるのでやってみてください、はい、こうやってベストスコアにもつながりますねそうだねね<笑>コンペの練習ラウンドとかでもいいか上知恵ないでしたバイバ イ, バイ